3時過ぎまで寝れなくてですね。興奮嬉しくて興奮して踊る。あの眠れなかったんですけれども。あの？一生懸命楽しくんで踊らせていただきたいと思います。最初の曲は北海道のよさこいソーランで踊られています。総踊り曲ストリートオブザソーランです。